演舞開演。どうも。私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい。そのいうわけで本日は。じゃチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのメスリの清酒品を飲んでみようと思います。ちょっと名前を忘れちゃった。ええー、なんなんだろう。メスカシドウスです。ごめん。水で出すレモンティーか何かだとか思うんです。 まあ、さあ、とりあえず飲んでみれば分かりますよねそれではあはい入れ終わりましたがこれ紅茶じゃなくてコーヒーだけだったでもやっぱりシトロのよ柑橘レモンのような香りはしてるでは飲んでみます コーヒーヒでは珍しい味わいですねで苦味もあるそれがまたいいなやっぱりレモンのようなちょっと苦味のある味わいでしたねなのでコーヒーというのは不思議な感じですただそこまで強烈ではないので割とすっきりして飲みやすいと思いますただコーヒーの味ももうちょっと濃い方がいいかなと思いましたのでこちらのペーストとさせていただきます